はい、こんにちは。黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね。シンコペーションの連続ということですね。あの、フィールライクメイキングダブルのね、えー、ここの部分。 アプローチの練習ね、ここの練習をしていいきたいと思います。こことここね式にこぼしは2回あるんだけどそうするとここ8分音符2つ分しかスペースがないんですよだけどここに関しては前回やった時みたいな頭拍がないところの音符だったら何でもいいので7番11番9番っていうのが、えー、こう、まあ、同じ部類でいくかその手前に音を入れた11番は。 結果、9番はその後ろに音を入れてで跳ねるんでっいうふに入れましょうそしたら、えー、もう一つ軽量の「裏裏でアプローチするその間に音符が入るやつえー、うん 15番音がないっていう感じねそしたら、えー、前回と同じく「なだれ込み」要はここで決定シンコペーションするんだけど「ワンツースリー」っていっところを「ワンツースリー」っていうふうになだれ込んだもうシンコペーションそのままなだれ込んだ なだれ込みだとワンツースリー<音楽>っていうふうになるそうするとここを給付開けちゃえばここね9歩1個開けれるじゃんそうしたらこれここってシンコペに聞こえるのでえっ、ー、と。<音楽> タンたたんてこ う, こ う, こう裏から裏へつなげる感じねこういうのシンコペーションとか連鎖と呼んでますこういうのを使ったりすることもできますでのび太くんフレーズを入れるねこれはのび太くん 4つ作ってみましたねエクササイズでここはえっ、ー、とベースがドーンとドーンなのでここのシンコペーションを合わせたリズムパターンここ2小節やってでここからえっ、ー、とここを前回のアプローチシンコペーションの手前をタントントンじゃんタッタジョータンこれは定番のパターンですねでタタンタタタタこれなだれ込みのパターンで裏から入っていけてタンタタタタンもう一回なだれ込んでタタンタンタタっていうふうに受けてる で、これ、うんたたっぱどん。いきなり最初からここがシンコペーションして、ここに着地。これ、ドーンみたいな。で、うたたどっぱどん。ここが、えっ、ー、と、さっきはスネアだったけど、ここね。シンコペーションしてる感じ出すんだったら、ハイハットとバスドラがいいので、うたたどっぱどんって入れると、まあ、シンコペーションした感じ。で、裏で受けてって感じですね。こうだから、うたたとったと、ここは、こうですね。 ここくっついちゃダメなのでえー、と、16ボンブと8ボンブね。で、最後のところは「た」「のび太くん」「ねえのび太くんフェーズ」と呼んでますが「た」「のび太くん」じーんくん「じゃーん」「のび太くん」「じゃん」「たたたたん」「た た, た」っていうこの4種類ですねこの4種類を叩き分けてみたいと思います。 はいいいかかがだったでしょうかというと具合にね、えー、っとこの曲をやっていくときにここの1段目の部分っていうのは何十コーラスも出てくるわけじゃないですか。なので、まあ、いろんなことができるとねだからずっとシンプルでもいいしあこの人結構細かく弾くから僕も細かくやろうかな結構流れ込んじゃおうかな、まあ、シンコペーション自体を無視しても全然平気で。 ねシンコペーション全全然然無視しても全然平気ななんでですよなのでシシンンコペーションっていうのはえみんなでここ飛ぶからね一緒に合わせてくれたら跳躍感出るよみたいな感じで、えー、まあベースも無視してたりすることもあるんで絶対じゃないんだけどここにみんなシンコペーション集めやすいんですよ。ってことはシンコペーションくるなと思ったらそこを合わせつつ間がいろいろ取り抜けれると。 ものすごくいろんなアプローチが で, きて楽しいんです、ね、っていうふうに考えてこう考えられるパターンを全部こう組み合わせて出してみて自分でこう考えて出すっていうのは僕は昔からすごい好きでこういうのを作ったノートが山ほどあったんですけどもう全部捨てちゃいましたけどあのサイコロで選んだりとかしてた時期もありますねなのでこうやってやってあこうやってやったらこのフレーズ面白いなとかこれはあんま使えんなとかあでもこれってこうタオだったらうまくいくんじゃないかなあこれスネアのフラムだったらうまくいくんじゃないかなみたいな感じでいろいろできると思う